今日はクイズのお時間です。クイズか。どんなクイズをやるんだ今日やるクイズはズバリ。ヤンコ大戦争のステージなーてクイズ。ステージなーてクイズか。面白そうだな。では早速いくよ。第1問。このステージなんだこれは簡単だな。さすがにわかったぜ。マリサはわかったみたい。みんなはわかったじゃあ正解いくよ。 マリサがわかったみたいだからマリサさんどうぞ答えはズバリ日本編名章の最終ステージ入り表島だぜ大正解よマリサやったぜ月の問題に行ってくれそんなこと言われなくてもわかってるわよそれでは第2問このステージなんだうーんこれはちょっと難しいなでもわかったぜへいマリサやるじゃない結構難しくしたつもりだったんだけど 答え合わせタイム私が答えるぜ、ね、このステージは脱獄トンネルの夜のまだまたマリサに当てられた次はもっと難しいステージだからそう簡単にはいかないわよじゃあ早速月の問題を出してくれパパッとこの私が答えてみせるぜ、ね、望むところよ第3問このステージなんだこんなステージあったか よし、マリサが苦戦してる初見殺しもしかしてあれのことか答え合わせをするよマリサ答え分かったって言ってたけど本当に分かったのああもちろんだぜとにかく答えを発表するぞ答えは下手うま q d i s だろまさかこれが当てられるなんてでもまだ2問あるんだからね でマリサがわからないのを出せばいいんだそうと決まれば次よ次ぎ第4問このステージなんだあこんなステージ知らないぞブラックマンはワンコ状と色のが気になるところふっふふマリサ今回はわかってないみたいね答えの時間よマリサわかったいや全然わからなかったぜ早く答えを教えてくれなのでまあ を言います復 活, の偽呪文でした復活の偽呪文かわからなかったぜのにも、問最後はヒントなしでいこうかなヒントなしか難しそうだなじゃあ早速5問でいくよ第5問このステージなんだなんとなくはわかるんだがどこ じゃあ答え合わせするんだけどマリサ今回わかったいやちょっと分からないぜ今回は結構難しくしたからね早速答えに行くよ正解はサハラでした言われてみればそんなだった気がする次でラストよマリサ君にこれがわかるかな第6問このステージなんだ一番ヒント必要なやつだろこれ自動車さん0 0 0円ポカーだよ わかったわかったらコメントしてねじゃあね止まって。